みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤です。今回はこちら、デジテックの RP500 というマルチエフェクターを皆なさにご紹介させていただくのではなくて、このエフェクターの使い方を説明させていただこうかなと思います。紹介ではなくて、使い方の説明です。 もしこの同じエフェクターを使っていて、なんか使い方がよくわかんないぜという方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。まあ、中には、ね、ちょっとその操作を知っているよというものもあるかもしれないんですけれども、まあ、一通り使っていきますので、よかったら参考にしてみてください。とりあえず、電源を入れるとこんな画面になっているはずです。ここに数字が出てくるんですけれども、ここがそのパッチの番号です。初期の段階で100種類入っているはずなので、このまま1番、2番、3番、4番、5番と。 で、6番に関しては、1回アップボタンを押して、ここを押すと6番、7番、8番、9番、10番。で、アップボタンを押してという感じで切り替えをしていきます。なんかちょっと違うぞという方、このペダルボードボタンがオンになってないか確認してください。これがオフの状態でプリセットを選んでいくような感じです。で は, では、ちょっと他の機能としては、ペダルボードボタンに関してちょっとお話しさせていただきましょうか。 ペダルボードモードがオンになっていると、パッチの切り替えは完全にここだけで行っていきます。じゃあ、ここのボタン何するのよという話になると、パラメータのオン・オフです。例えば、これとか、えーと、コンプレッサー・ディストーション・ディレイ・リバーブ、それぞれオンになっている状態なんですけれども、コンプレッサーを一時的に切りたいという場合、このコンプレッサーのボタンを押すと、コンプレッサーがオフになります。 もちろん、ディストーションのボタンを押せばディストーションがオフになりますし、コーラスのボタンを今オフの状態なので、ここで押せばコーラスがオンになります。こんな感じで今演奏している中で、まあ、音量を上げたいとか、歪みをかけたいとか、コーラスをかけたい、EQ をかけたいとか、そんなときにこのボタンを押して、それぞれのパラメータパラメータというか、それぞれのエフェクトです、ね、のオン・オフを操作するという感じです。 それで、パッチの切り替えに関しては完璧にここだけで行っていくという感じでしょうか。なので、まあ、ペダルボードボタンも使いこのモードも使いたいし、もっとパッチの切り替えも頻繁にしたいという場合は、このプリセット番号の近くで音色を作っていかないと大変です。10番を選択している後に1番の音色を使いたいとなるとオらオらオらオらオらってと連打しなきゃいけなくなっているじゃないですか。なので、うと1番の音色を9番に持っていって、 ここのボタンの操作をできる限り少なくしていくという感じです。では、ちょっと音色作りのほうに進んでみましょう。えっ、ー、と、そうだな。<笑>音色を作っていってみましょう。音色を作るためには、このエディットボタンを使ってパラメータを選んでいくわけなんですけれども、えー、とちょっと押してみましょうか。一回ポチッと押すとエディットモードに入りまして、下を押すごとに・・・ この各種パラメータのランプが点滅して、どのパラメータをいじるんだいと聞いてきてくれます。例えば、うーんと、そうだな。いや、一回ちょっと全部エフェクトを切りましょう。エディットモードボタンを一回押していただいて、ワウオフ。オフになっているか確認してください。もしここがオンになっていたら、このボタンを一回押してオフにしていきます。コンプレッサーオンになっているのでオフ。ディストーションオフ。 それで、このアンプセレクトに関してはちょっとこれは置いておいてください。4番目のこのアンプキャビネットに関してはちょっと操作が別です。EQ オフ。ゲートオフ。コーラスはオフになっている。ディレイもオフ。リバーブもオフ。で、エクスプレッションプレイ、ペダル。これもちょっと操作が別なので、これはもうちょっと気にしないでください。なので、最終的にはこのアンプキャビネットのランプとエクスプレッションのこの2つだけのランプになったかと思います。えー、もう一回アンプの画面に行きましょう。 アンプのときは、押すんじゃなくて、このまま右に目いっぱい振り切ります。そうすると、ダイレクトという画面が出てくるので、これで何もエフェクトがかかっていない状態になります。それで、もう一回ボタンを押すと、今度はキャビネット。スピーカーのシミュレートを選ぶ画面になるんですけれども、ここでもダイレクトになっていれば OK です。アンプでもダイレクト。キャビネットでもダイレクト。こうすると何もかかっていない状態。バイパスの音を作ることができるという感じでしょうか。 それで、今、これ何も加工されていない状態なんですけれども、順番としては、まずこのアンプシミュレートをまず決めちゃったほうがいいと思います。この一番左側のつまみを選択して、アンプのモデルを選んでいきます。そのアンプのモデルに関しては、説明書のちょうど真ん中のページですね。この14ページじゃないや、15ページに一覧で バ, バババッと載っておりますので、この中からチョイスをしていくという感じです。でもまあ、ね、パッと見て、このアンプの名前<笑>。 何って話になると思うんですよ。なので、最初はあのアンプの名前とか全く気にしないで、順番に一個一個試していって、音を鳴らして、気に入った音色を見つけていってください。でなんとなくこの質感好きだなというアンプを見つけたら、名前を見つけたら、ちょっとその名前をえなんか線を引いておくなり、もしくはなんかメモを取っておくなり、知って、この名前を覚えておくということです。で、ある程度好みの音を見つけたら、原因を設定したり、 もしくはその低音を設定したり、中, 中域を設定したり、広域を設定したり、で最終的にレベルを調整したりという感じで音作りをしていきます。このイコライザーに関して、ベースとかミドルとかトレベルとか、これ分からなかったら飛ばしていいです。もうこのままでいじらないでいけば OK です。とりあえず、歪み量 と, あと音量に関しては分かるかと思うので、この2つは自分のちょうど良い感じに設定をしてください。 で、これで、えー、アンプシミュレートの設定が完了という感じですで。その後にもしリバーブかけたいなということがありましたら、リバーブを点灯させてオンにすると。で、一応それぞれ説明書のほうにパラメーターの説明みたいなのを書いてくれているんですが、まあ、正直あの話というか単語が専門的すぎてわけがわからないと思います。わけがわからないと思います。なので、もう適当に まず、いい。じってみてみください適当ですもうギターをつないでなんか適当な音を鳴らしながらなんかをいじってみるとこのプレイディレイって何だ何か違いがあるかなともう分かんなかったらなんかここはこれはよく動かんないやまあいいやっつってもう飛ばしましょうディケイ何だこれ何か動かんないけどなんか大きくすると リレーが大きくなる気がするぞ。なんかよくわかんないけど、なんかでっかい方にしとこうかな。なんだこれ。これもよくわかんないけど、なんかちょっと違いが。違いがよくわからねえ。違いがよくわからねえぞ。まあこんなもんでいっか。で、レベルも。うわ、すげえでかかったやべえ い, いや、でもこれなんか変。これちょっと変じゃね変じゃね変じゃねこのぐらいがちょうどいいんじゃねあ、こはまあこれでなんかよくわかんないけど、リバブオケー、OK、っしちゃこんな感じです。 本当に冗談抜きでこんな感じでいじっていってください。それで、そのワウとかそのコンプレッションとかコンプレッサーとかに関しても、正直あの名前を見てもわからないと思うので、とりあえずいろいろいじってみて、音を聞き比べてみて、音を作っていくという感じです。 一応手前味噌ですけれども、あの僕のア フ, タービタアフタービートギターチャンネルの中にそのきっとわかるエフェクターというシリーズがあって、そこで一応このパラメータの名前とか、えー、解説とかをしているので、まあ、ちょっと興味があったらその辺も聞いてみると何かしら理解ができるかもしれないんですけれども、最初はまあよくわからないのでなんか適当にいじっていく感じでいいと思います。なんか こ, れこれなんだーっつって。これなんだーっつって。なんかよくわからないけど<音楽>、いじってみよう。あー あ何かよくわかんないけど、な音は変わってきたぞって言って、どうすればいいかわかんねえ、ああ、放置こんな感じです。でそれぞれそのパラメータをいい感じに設定して、えー、とエディットモードをこのコンプレエクスプレッションのところから下にすれば、えー、エ, ディットボエディットモードが抜けて、えー、普通の通常モードになるような感じです。うん、とりあえず、まあ、覚えておいてほしいのは、まずエフェクトを全部1回切っちゃうってことです。 それで、アンプシミュレートを選ぶところからスタートして、そこから何か入れたいエフェクトとかがあったら順次突っ込んでいくという使い方がよいかなと思います。それで、この音色を作り終わったらセーブをしなければいけないので、で最終的にセーブをしましょう。ストアボタンを1回押すと、名前を決める画面が出てきます。それで、ここのつまみで横移動して、このつまみでアルファベットを変えてみたいな感じで。まあ、ちょっとめんどくさいんですけど、名前をいろいろ決めてください。<笑> それで、ストアボタンを1回押すと、どこにセーブするんだいと聞いてくるので、このアップ・ダウンボタンを使ってセーブする場所を選んでいきます。11番でストアボタンを押すと、今 度, 今度から11番を押すたびに、11番をチョイスするたびに、さっき作った音色が出てくるような感じです。はい、で、もし、えーと、この11番、いろいろ音を切り替えてしまったけれども、元の状態に戻したいぜという場合、結構あるかと思います。そういう時は、えー、ときは、元の プリセットを呼び出しましまょう。この U というのはユーザーの意味です。ユーザープリセットということなんですけれども、このユーザーの領域に関しては、ユーザーが好きに設定をすることができます。いろんなパラメータを変えたりとか、セーブをしたりとかもできます。でも、この100番までいったら F という文字になるんですけれども、ここはファクトリーファクトリー・・・なんとかという感じで、いじれないところになっております。もう初期状態ということですね。 ファクトリーの1 0 0から100から1から100、そしてユーザーの1から100、全部共通しているんですけれども、まあ、今ユーザーの11番をいろいろ変えてしまって、う元に戻したいと。そしたらまあファクトリーの11番を呼び出すんです。ちょっとカチカチして面倒くさいんですけれども。そうすると、元から入っていた音色が出てくるので、ここでストアボタンを押して、名前を決めてで、ユーザーの11番にストアをすると元に戻るというような感じです。 こんな感じでファクトリープリセットのところからまあ呼び出して、ユーザーパッチに上書きをして、元に戻していくという感じになります。それでうと、他に何かあるかな。このアンプキャビネットバイパスボタンは本当にもうそのままの意味合いでございまして、このボタンを押すと、あのアンプキャビネット、ここがオフになります。まあ、さっきあのここの場所はオフにできないなんて言ってたじゃないですか。まあ、ここをオフにするためには、このトーンライブラリーボタンではなくて、こっちのボタンということです。 でもまあ別に何でもいいと思います。ここ使っても使わなくてもどっちでもいいと思います。で、他にはそのバイパスボタンを押すと、エフェクトが何にもかからずに、そのままギターにまっすぐ信号が行くモードになって、このバイパスボタンを長押しすると、チューニングができる。そんな感じです。で、このタップテンポボタンに関しては、この ディレイとかの設定をするときに使うんですけれども、ちょっとわからなければこれも使わなくて大丈夫だと思います。ディレイに詳しくなってくるとすごい便利な機能です。あのこのぐらいのタイミングでディレイを使いたいというときは普通に振ればいいんです。そうすると、勝手にテンポを自動計算してくれて、ディレイにアサインすることができるという感じです。はい そんな感じです。とりあえず基本的な使い方は以上になるんですけど、なんとなくわかりましたでしょうか？まあ、とりあえず基本はいじくり回すことです。 もうこの辺のつまみをバーッといじって壊れることはまずあり得ないので、えー、とりあえずまあいじくり回して音の違いを聞き比べてみて、徐々に徐々に知識をつけていくと、経験を積んでいくと。で、いろいろいじりすぎてわけわかんないというときは、ファクトリープリセットのほうから呼び出して上書きをして、元に戻していくというような感じです。もう本当にこの辺は突っ込んだ勝負という感じなので、えー、とりあえずたくさんいじって遊んでいただければ幸いでございます。では、そんな感じでしょうか。以上になります。よかったら。 参考になれば嬉しいんですけどもどうでしたでしょうか。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。はははは。顔映ってないけどさよなら。ははははははは。